皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。タムロンマグ、ご覧いただきましたでしょうか一応、概要欄にも貼っておきますので、ぜひ見に行ってみてください。今回、このソニーの α7 III っていうカメラをですね、グーパスさんからお借りしまして、で、このタムロンさんの 28-75 の F2.8 っていうレンズをレビューさせていただきました。私、いつもなんかがっつり星空の レビューみたいいなの多いんですよ、ね、タムノさんのブログでもあの1728の 2.8 でしたっけ、えー、自分のチャンネルでもレビューさせていただいてたんですけども今回はですね星空だけにとどまらずに、えー、とレビューをさせていただきましたあんまり慣れない記事だったんでちょっとどう受け入れられるかなって若干不安だったんですけど、まあ、この2875ってねめちゃめちゃ便利な 領域なんですよね私も普段使いだとやっぱこのぐらいのレンズで持ち歩きたいなと思うのでこれ1本でいろいろ済みますよとでこれで星取れたらいいのになってやっぱ思うじゃないですかだから星も取れますよっていうことで、まあ、ちょっと 28mm なんで画角は狭めなんですけどね、まあ、そんな感じのレビューを書かせていただきましたで前置きはそこまでにしてですね えー、その記事の中でタムロンレンズユーティリティっていうタムロンさんのなんだろうアプリについて若干触れてるんですがこれね結構いいなと思ったんですよだからこの動画では、まあ、そのこの 28-75-2.8 のの性能についてはそのタムロンマグの方を見ていただいてこの動画ではその記事の中で紹介しきれなかったタムロンレンズユーティリティについてちょっとタムロンレンズユーティリティについて ご紹介したいと思いますそれではいってみましょうタムロンレンズユーティリティが使用できるレンズは今のところ2つだけですね、えー、この2875の F2.8 と30150の F2 だっけ、はい、その2本だけみたいです 目印はここにね USB 端子がついてますよと、はい、USB-C 端子がついているのが目印ですねでこのタムロンレンズユーティリティを使うと何ができるかというとここにボタンがあるじゃないですかこれこのボタンはいこのボタンをポチッと押すと何かが起こるというねそういう機能なんですよじゃあ実際どういうことができるのか見てみましょう 今、タムロンさんのサイトをこっちに出したいなと思うんですけど、タムロンレンズユーティリティっていう、まあ、これ専門のサイトがあって、これ知らないことまだまだ多いんじゃないかなと思うんですよね。要はこの USB ケーブルでパソコンとつなげることによってレンズをカスタマイズできますよというものなんですね。で、Mac も Windows も両方を対応してるんですが、機能としてはこういう感じですね。AB フォーカス。A 点から B 点へスムーズなフォーカス移動を簡単にできると。 で, で、このフォーカス設定ですね。マニュアルフォーカスの動き方を変更できるリング。あ、リニアとノンリニアが選択できるのね。で、しかも、回転量も設定できて、マニュアルフォーカス時のフォーカスリングの回転方向を変更することもできると。あの、よくね、ニコンはこっちだけど、キャノンはこっちみたいな、なんかそういうのあるもんね。多分そういうことなんでしょうね。で、えー、その他の機能。 あとは、フォーカスブリテッジセット。記録したピント位置へクリック1つでフォーカス移動。これね、すごくいい機能だったんで、私は今日これを紹介したいなと思うんですけど、あと、MF 切り替えを設定可能。あと、その他にも色々、いろいろ、フォーカス絞り。えっ、ー、と、ここに絞りリングの機能、割り当てとか、えー、とフォーカスセットボタンを使って、フォーカスリングを絞りリングに切り替えて使用することができる。 で、まあ、あの、私が、ね、今回、星空撮影ですごく重宝したのは、このフォーカスプリセットですね。はい。記録したピント位置へ、クリック一つでフォーカスするつまりは、無限のピントの位置を昼間のうちに覚えさせたんですよ。パソコンでこう、つないで、このフォーカスプリセットの機能をこう、入れた上で、ピント位置を合わせ、無限のピント位置を合わせて、 ここを長押押し1秒ぐらいすすんですよねそうすると一瞬で無限の位置をこう呼び出せるようにっていう設定ができたんですよで、まあ、どうやって使うかっていうのを今からお見せしたいと思いますでまず、えー、このタムロンレンズユーティリティのインストールされてるパソコンと、えー、このレンズをですね USB-C ケーブルでつなぎます直接つなぐ のが味噌みたいあちなみにメーカーさんのホームページでは、えー、と USB のタイプ A とタイプ C でいってくださいっていっ書いてあるんですよただ私試した感じタイプ C 同士でもいけました、まあ、この MacBookPro 私が使ってる MacBookPro がタイプ C の端子しかついてないのであのカードリーダーとか経由しないでくださいって書いてあるんですよでその厳しいじゃんって思ったんですけど一応タイプ C 同士でも決めれましたまあこういうふうにですね、えー、パソコンと サムロンのレンズを接続しますはいサムロンレンズユーティリティを起動しますまあ、スタート画面っていうのが出てきましたけどでまあ、レンズが未接続ですって今左上に出てるんですけどこのまま開始をすればオケーですえっ、ー、とこうカメラに接続しない状態でレンズ単品で接続して一応接続できるみたいなんですけど自分の時はこの状態でレンズだけで接続してやるとうまく接続できなくて カメラ、ボディの方で、えー、電源をオンにしたまま接続するとつながりました、はい、その点はちょっとあの多分パソコンと使用環境によって若干変わるのかなレンズだけでいける場合もあればボディにつなげないといけない場合もあるよっていうのは覚えておいてくださいでえー、っとレンズカスタマイズを行うまあこうファームウェアのアップデートもこうできるんですけど カメラで確認しながらレンズをカスタマイズするって、こう、実際こう見ながらね、やるっていうのもできます。で、まあ、私の場合はですね、このレンズカスタマイズを行う場合っていうのを開始ってやると、はい、レンズが認識しました。えっ、ー、と、フォーカスボタン設定だね。で、この画面で、このフォーカスセットボタンとこのフォーカスリング、この2種類を、あのー、カスタマイズできますよっていうことなんですね。で、私はこのフォーカスボタン設定で設定っていうのをやって、 機能選択から、まあ、これいろいろできるんですけど、このフォーカスプリセットっていうのを選びました。要はこれにすると記憶させた無限のピント位置に一瞬で呼び戻せるっていうことになるんですね。このフォーカスプリセットを選びました。フォーカス速度とかも選べるんですね。まあここはね、私は今回はそんなに意識しなかったです。はい、この設定完了します。で設定が完了したら、取り外し。 ってい う, ふうにします、はい、よろしいですかはい。このソフトウェア側で行うことはこれで以上になります。あとはですね、えー、と昼間のうちに無限にピントを合わせておいて、えー、遠くの景色にね無限にピントを合わせておいて、ピントがあったら、ここを1秒間ホールドします。1秒間押し続ける。そうすると、 次の撮影からは、こう、オートフォーカスだろうがマニュアルフォーカスだろうが、ここを押すと無理やり無限にピントが合うようになるんですよ。で、これね、いいなと思ったのが、オートフォーカスの設定をしていても、ここを押すと無限になってマニュアルに切り替わるんですよ。素晴らしい。だから、私、このレンズで撮影、星空の撮影したときは、まあ、昼間の設定、動画とか写真とか普通に撮ってるわけですよ。まあ、撮ってるんですよね。で、夜になったら、 ここピッて押したら無限に自動的にあってそのままシャッターを切り続けてました特にそのオートフォーカスの切り替えとかマニュアルフォーカスの切り替えとかなくここ押しただけですそれで無限があって写真を撮ることができましたっていうめっちゃ便利な機能があったんですよいやこれねタムロンさんね他のレンズ全部に入れてほしい入れてほしいです ただ、まあ、無限遠といっても記憶させて、こっちで手動で記憶させているものなので、例えば湿度が変化したりとか温度が急激に変化したりすると、やっぱり中のピント位置ってちょっとずれるんですよ。まあ、そういった可能性はありますが、そういったケースはあの非常に稀なので、大体の場面でその無限遠を一発で呼び出せるっていうことができると思います。やっぱりね、星のピント合わせってね、現地でやるのってやっぱ難しいっていう方が多くて、 えー、なかなかできないっていう悩みを持ってる方にはすごくいい機能じゃないかなと思います。昼間のうちに合わせておいて夜になったら押したらもう無限にピントが合うわけですからスムーズに撮影に入ることができますよね。 非常に便利な機能だと思いました。まあ、私がホジロの撮影で一番活用したのはその機能だったんですけども、その他にもいろいろな機能がありますので、あ、ちょっと俺、この撮影、これで使えるかもみたいな思い当たる不思議のある方は是非、ぜ、え、ひ、ー、お試しいただければなと思います。それでは今日は以上になります。ちょっと新聞名な動画ですが、えー、たまにはこんなものもいいでしょう、えー。じゃあタムロンマグもぜひ見てくださいね。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。